みなさんこんにちは海のひとときです今回は水中散歩ですそれではお楽しみください念仏台の大群と北枕がいます こちらの黒い魚は、今回も登場、ニザダイです。この後も出てくるので、探してみてください。 ボラの大群ですこんなに近く泳いでいますね今回も貴重な映像が撮れました眺めていたらあっという間に囲まれてしまいましたびっくりさせないようにゆっくり進んでいきましょう 今回の動画はいかがでしたか水中動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょう